で僕ら渡辺監督が初めてメイン監督やってるだったんですけど、はい、で初めて僕の会で僕がレッドになってから、はいはいはいはい、全スタッフさんが、はい、渡辺さんが怒ったのが初めて見て、はい、今だったらもう渡辺節っていう牛、はいはいはい、ができるぐらい「シュワー!」っつって、はいあ「ちゃんとやるんですよ」って言って、はい、<笑>すごい丁寧に敬語なんですけど怒るっていうシャ、はい、<笑>もゴーンちゃんはもう本当に僕の直径のレッドだっていう句で、ね。はいえー なんかさ今回のレッド、旬っぽいんだけど、はい、いやめっちゃ言われましたよなんか、ね、旬っぽい、旬っぽいって、そういう経験なんですよね、でもどうなんで す, すか、そのさ似てるっていうふうに、確かに俺もめちゃめちゃ言われてたけど、似てますいや、ちょっとまあでも勢いとか、元気とか、うん、そのちょっとつぼうちになレッドっていうのは一緒だろうなと。ですよねそう、そこは確かに一緒だったかなっていうふうに思うし、お金たない天然ボケなんですよ。<笑> え？ボケ同士でボケまくるから、か<笑><笑>突っ込まれていじり倒されても負けないっていう、はいはい、ね。<笑>多分どの人よりも似てるのかなっていいかなあ。ああそこね。なるほどね。ここ ね, ね。中野サンプラザーでイベントあったんですけれども、うん、いかがですかね？はい。いや ヤスと、ねそうですね、共演できて、はいまあ、アウターマンはあったけど、うん、この戦隊絡みでね、はい、なんかちゃんと人前出たのって初めてだから、これはちょっと感慨深いなと、そうですよね、うん、初めて、本当多分、たぶん、やすがレッドに決まって、たぶん現場行った時ぐらいから、うん、なんか現場がざわつき出して、うん、連絡先してるスタッフさんから、旬、うん、みたいなやつが戦隊に入ってきたぞって言って、<笑>めちゃくちゃ連絡いただいたんですよ、うんうんうん、誰だいつって思ってて思たんですけど そいつがこいつだったんです。こ<笑>いつがこいつだった。や<笑>つもさ、四回落ちたでしょ四回落ちた。四回落ちたら普通は、やっぱりちょっとくじけたりとか。うん、なんか違うんじゃないかなとか、諦めかけてたりとか、やっぱり続けることで、周り回って。こうやって、しかも、一番ね、近い形のレッドをやったっていうのは。うん、そうですね。これ本当に、すごい。 運命的だなって、うん、そうだよね実はしゅんく君んも結構多い立ちで養護施設のねまあそう俺は施設行ってないけどまあ両親いなくて、うん、もう子どもの頃から働いてたし、うんうん、で施設行ってる上にまあいろいろ苦労しながらも夢を目指してねやってたから、うんうん そ, うね、そういう関係ってすごい面白いよね、うんうんうん、そうだよねまず似てる部分としては、うん、渡辺監督がパイロットっていうところはまず一緒なんですよ あそうだねうでひかさんがプロデューサーでしょ、うん、そうあと名前も洋輔とスケで似たりとかするし、うん、相棒はスピードルでしょなんかタカじゃないですかどっちもあそうそ う, そうなんか似てるしそこもあとはフェイスオフ、ね、要はあのー、自分たち専用の ね, ねスーツがそうたりとか、うん、結構似てる部分多い。そう考えるとすごいよね。だ昨日ちょってそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそ ゴーンジャ見たんですけど、うん、これつのと出方とかめっ ち, ちとそっくりやん<笑>そうだねレッドはねみんな基本的にはもう厚くま、うん、っすぐっていう、うんうんうん、若さゆえにとかこうパッと行くタイプっていうのは、はい、多分歴代の中でも限られてるから、うんうん そ, うだね、そういう意味では本当に直系の、はいはい、なんか弟みたいな感じがあかな、まあ、確かにそうだよねなお、ね、のオーディションの時の伝説があるんだけど何 超臨時憲法使いだって書いてあって、すごいアクション女優だと思って、うんうん、でそれでプロデューサーがめちゃめちゃ面白いなって、うん、やってくださいって言ったら、うん、はいとか言って、はい、うん、以上ですとか言って、空気がシーとして。<笑> それで受かったったてすごいよ ね, すごいねもうオーディションとか何でも何でも書いとくべきだねっていう話とは、うん、ついこの間も20周年でできなかったんですけど で, な、ね、でもかでも受かってやっぱ人生結構変わったんじゃないですかそれもアメリカ行くとだったりとか決めてやってたからそうそう、うん、本当に1週間後ぐらいかな、うん、電話が、うん、かかってきて潮谷駿さんに、うん「ハリケーンレッド受かりました」おおすごい。本当に「やった!」ってなって、うん、でもすっごい嬉しくて めちゃめちゃお世話になった人に電話にして、うん、行かれましたって言って、うん、結構、ちょっと半泣きでしたね。えー、嬉しいですね、その話ね、くて、な俺も嬉しくなってきたわ、うんうんうん。主題歌を聞いた時の率直な印象を教えてくださいはい。 ハリケンジャーの主題歌「コサベ」みたいなものから始まるじゃないですか、うん、あれを聴いた瞬間からすっごい鳥肌立って、うんうん、テンポがよくてすごいキャッチじゃないですか耳にも残るしねそう、うん、あっすごいなって、うん、やっぱ戦隊とかヒーローの曲ってこんなに自分を元気にしてくれるっていうのにまず感動して、うん、やっぱ自分が元気になるってことは、うん、たくさんの子供たちとか聴いてる人ってみんな元気になるんだろうなと思って、うん、だから僕は本当に感謝しましたね高取さんはその時に初めてなんですよ、うん、メインのオープニング 楽曲素晴らしいやつか、うん、あすごいいい曲だって思ってて、うん、でエンディングが影山さんっていうドラゴンボールの人にシュナイ歌ってもらうのっていうもいびっくりして、はい「シュシュッと参上」っていうポップで元気なやつとちょっとしっとりしてるけども、はい、アニソンを作ってきた人で締めるみたいなのが僕ら本当に感謝でしかな、ねうん、ありがとうございます手裏剣者、まあ、レジェンドの方がたくさん出てきますけれども、うん、中でも印象に残ってる方は誰ですか、はい 皆さんすごいんですよで思い入れとか魂持って自分たちの戦隊代表で来てるんですっごい熱い思いをかけてもらって一番最初に印象だったのがリュウちゃん西岡のリュウちゃんでリュウちゃんと大く君はやっぱめちゃめちゃレッドなんで熱いんで、うん、めちゃめちゃ なんかすっごいダメ出しをしをてくれたんですよへえ「それじゃダメだぞ」とかって言って、うんうんうん、めちゃめちゃ怒られた記憶があって「うん、じゃあどうしたらいいんですか?」とかって言って、うん、そうやって言ってくれるからこそは何クソって言って負けちゃいけないと思いながら、うんうん、その輪をやってたっていうのがアンちと、うんうん、でもう一つがやっぱすごいなと思ったのが大場さん、うん、大場さん僕らからしたらもう一世代以上前の方で、うんうん、だから年齢だけ聞いたらもう結構いいお年じゃないですか確かに、ね、なんですけど大場さんが あのシュリケンジャーやられたときに垂直ジャンプしてキックされたんですけど、うん、スパーンってジャンプして蹴ったんですよえ、うん、どうやったらあんなに飛べるんだっていうぐらい<笑>戦隊の先輩とかジャックさんってとんでもない力を持ってんだなと思って行ったのが、まあ、きっかけで、はい、本当に、まあ、シュリケンジャー皆さんいろんなエピソードで、はい、ありがとうございます俊んくんが洋、まあ、介として、まあ、いわゆるレッドなわけじゃないですかでもほかに人気を持ってかれそうになったなみたいなシーン結構あったと思うんですけれどもいかがでしょうか 本当に常にその1年ですよ、うん、僕と、うん、こうちゃんだけが演技経験初めてで他の人は芝居やってきてたから全、うん、然そこでレベルの違いがあって、うん、しかもゴーライジャーとかの出方とかって、うん、本当にちょっと振り返るだけで全視聴者奪ってください。 スローモーモションでこういういのねい今 SNS でライブあったら多分全部コメントゴーライジャーで埋め尽くされるぐらい圧倒的な力で僕らを抜いていくんでずっと悔しかったですよハリケンジャー3マンスで長澤尚っていうブルーが戦うブルーなんで全然僕らのサポートするっていうか<笑>。 なるほど前線に3人とも突っ込むので、はいはい、3人でまずそもそも喧嘩するんですよ、うんうん、立ち位置もそうだしう、ね、ちょっとイエローが前に出たら、俺も前に出て、じゃブルーも前に出てるんです、少しずつみんな前に出てくるんで、カメラマンの菊池さんに、お, いお前ら前出すぎだっつって、LINE <笑>ここだっつって<笑>、まあ、バカ3人組みたいな感じだったんで、その中で荒れてる上に、手裏剣者は単体優しいんですけど、手裏剣者の中身の人たちが、やっぱり先輩として負けられないっていうので、戦ってきたんで、うん、戦いの一ほどと、ね。 だから圧倒的にその負けたりとかそのいわゆる投票があるわけですよ、はいはい、その中でやっぱ、りー来イが出てきたりすると、すごい票を取っていくるんで、うん、悔しいと思いながらも、やっぱり意識が変わったのは、シュシュッとザ・ムービーっていう、うん、映画があったときに、初めて渡辺監督が、お前、来週からさらに気合い入れる時てけよ、多分人生変わるぞって言われたのが、シュシュッとザ・ムービーで、まあ、主役の中でも、洋介に。 物語のの軸を置いてててるっっうのがあって、うんうん、シュシュッとムービーを終えた後に、うん、なんか人間としてちょっと成長して一人一人の役を生きるっていうことの方が大切だなって思ってから全部見方が変わって、うんうん、で俺は最終的に1年を通して最後にみんなをまとめられるレッドになるっていうのが使命だっていうことに、うん、気づかせてもらって、はい、みんなから。 そこからなんか芝居も楽になったしいろんなものの波が変わって、うん、大人になったねって言われる前にどうなんですかあれから20年経ったけど、うん、俺から知ってるとね見た目は全然変わってないわけですよだけど洋介的に は, これは20周年もあるから、うん、ちょっとそこを聞きたいんですけれども大人になってるんですかいやめっちゃ大人になってるんでへえーえー、今回は特に20周年はすごい王道なんですよ、うんうん、10周年はみんなに笑っってもらったりとか ファンの人が見ても、知らない人が見ても、なんか面白いねって言えるような、今回はそこじゃなくて、もう一回物語っていうのを見つめたものになってるんで、うん、その中で自分たちの成長度とか、当時の考えてた自分たちのヒロイズムと、今を考えてるヒロイズムって、また少しずつ実は変わってんだなっていうのが、ちょっと感じにない。ます、あ。 お聞かせくださいめちゃめちゃ楽しかったね本当にドン・ブラザーすごい素敵だった、うん、面白い。まだ全員と俺は俺は絡めてなかったんだけど、うん、そのコアクちゃんだけでもすっごい才能コアクちゃんのエネルギーに3人が引っ張られるぐらいフレッシュだったし、うんうん いやドンんラキスタで暴れまくってね<笑>いい迷惑な忍者がね「影の前!」とか言ってどんどんいつかバカバカバカパみたいな<笑>でこうやってやって「そのままいくな!」みたいなあったよね確かにええー、みたいなや っ, <笑>やっぱ若い者に対して僕らはリスペクトとエネルギーを感じるなって<笑>んうん、うん、なるほど大人になりましたね大人になった大人になりましたねしかもね、うん、新戦隊、うん、クワガタが出るらしくてキングオージャーねそうはいはい 強引に俺らも出ていきたい な, なるほど<笑>そこにあなたゴムライダー側じゃないでしょ<笑>いやでも今日の方がツイッターに「えこれ軽めじゃない?」って言ったんで、はい、すぐ俺も、うん「じゃあ俺らも出ようぜ!」って言ったら「<笑>お前は違うよ」って言われ確かに違うよ<笑>あなたは違うよいやでもタカ、うん、だからあなたはチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします